皆さんこんにちは今年も確定申告の季節となりました w e b t v 阿蘇ではこれまでも確定申告の番組をお届けしてきましたが今回は平成30年分の確定申告について詳しくお伝えします教えてくださるのは阿蘇税務署の古賀正隆さんですよろしくお願いしますではまず今年の日程から教えてください、はい 所得税および復興特別所得税の申告と納付の期限は2月18日月曜日から3月15日金曜日まで贈与税の申告と納付の期限は2月1日金曜日から3月15日金曜日までまた個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納付の期限は4月1日月曜日までです。 ここでで昨年ままと同じ内容の項目をおさらいししてみましょうこちらです、えー、所得税の確定申告は個人で商売などの事業や農業をされている方土地や建物などの不動産を貸していて地代や家賃収入のある方土地や建物などの不動産や株をお売りになられた方などは確定申告の必要になる場合があります。 また会社員などのサラリーマンの方でも給与の収入金額が年間2000万円を超える方給与以外の所得が20万円を超える方給与を2か所以上からもらっている方などは確定申告が必要となります他にも公的年金受給者の申告不要制度や住宅ローン利用者や医療費控除などの還付申告についても詳しく教えていただきました えー、詳しくは平成二十九年版の番組をご覧ください、えー、では小賀さん今年の確定申告のポイントはどんなところでしょうかはい平成三十年分の確定申告のポイントはこちらになります e-tax がさらに便利マイナンバーの記載が必要です、えー、ではまず e が便利ということですがこちらについては以前番組でもご紹介していますよね、はい、E-TACS の利用は年々増えてきているんですかはい E-TACS とは電子申告のことになりますが件数は年々増えています個人の申告ではおよそ5割そして法人ではおよそ8割が E-TACS を利用しています今後資本金が1億円を超える大法人は E、が義務化されることももあり今後も、e、の利用が増えると思われますまた、e t a x のメリットとして24時間いつでも自宅から申告できることや書類の提出や提示を省略することができることまた、還付申告の場合還付金の振り込みが早いなどがありますそして今年はその e t a x がさらに便利になったというのはどんなところなんでしょうか。はい 今年からリータックスでの送信方式が追加されました。1つ目はマイナンバーカード方式といいましてマイナンバーカードと IC カードリーダーライターを利用して利用者識別番号とパスワードを使わずに送信する方式です2つ目は暫定的ではありますが ID パスワード方式といいましてマイナンバーカードと IC カードリーダーライターがなくても ID とパパスワードがあれば自宅のパソコンから送信でできる方式ですただし ID とパスワードを発行するために税務署で職員と対面による本人確認を行う必要がありますので利用を希望される方は本人確認書類をお持ちの上で税務署にお越しください e t a x の操作方法がわからない場合は国税庁 e t a x 作成コーナーヘルプデスクで受け付けていますので。 そちらにご相談ください電話番号は0 5 7 0 0 1 5 9 0一です続いてのポイントがマイナンバーカードが必要ということですがこれはどういうことですか昨年から確定申告書にはマイナンバーの記載が必要でありそのマイナンバーを記載した確定申告書を税務署へ提出する際には申告されるご本人の本人確認書類の提示 ままたは写しの添付が必要になります昨年の確定申告の窓口ではマイナンバーカードをお持ちでない方の個人番号確認をするための書類が足りなかったということが多かったので今一度必要書類などを確認しして窓口にお越しくださいただし e t a x で利用される場合は電子証明書を利用していますので本人確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。 今年の確定申告書のポイントについて教えていただきましたがあの申告書の作成、これがですね結構難しいんですがこれについてはどうしたらいいですかはい、申告書の作成には国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーがおすすめです確定申告書等作成コーナーのトップ画面から案内に従って作成を進め出てきた表に金額等を入力すれば 税額などが自動で計算され申告書が作成できます確定申告期間中は税務署や申告会場には相談者が多数来場され大変混雑しますので待ち時間が長くなる場合がございます国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば税務署や市役所に行く手間がかかりませんし24時間いつでも利用可能で 作成途中のデータも保存することができますので大変便利ですまた今年から年末調整済みの給与所得者で医療費控除またはふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告される方に限られますがお持ちのスマートフォンでも申告書を提出することができます作成した申告書は印刷して郵送で提出することもできますし e t a x を利用することもできます 確定申告をすることでそれぞれの納税額または還付金の金額が決まるわけですねそうです納税になった場合は安全で便利な口座振替をぜひご利用ください口座振替の利用を希望される方は口座振替依頼書を税務署に提出していただく必要があります登録に時間を要しますので確定申告期限までにお早めに提出をお願いします口座振替日については 所得および復興特別所得税が4月22日月曜日個人事業者の消費税および地方消費税が4月24日水曜日となりますので期日が近づきましたら預金残高の確認をお願いしますまた他の納税方法としてダイレクト納付やクレジット納付がありますでは最後になりますが。 確定申告について何かわからないことがあるときは、相談できるところはありますかはい。確定申告期間中は、確定申告電話相談センターが開設されます。確定申告電話相談センターの利用方法は、阿蘇税務署の代表番号に電話していただき、自動音声案内の後、0を選択していただくと、所得税、消費税、贈与税の確定申告や、 熊本地震など自然災害に関する雑損控除などのご質問にお答えしますまたその他の税金に関するご質問をされる方は自動音声案内の後、1」を選択していただくと熊本国税局電話相談センターでお答えしますのでぜひ確定申告電話相談センターや熊本国税局電話相談センターのご利用をお願いしますまた麻生税務署での申告相談は 2月18日からで、受付時間は平日午午前9時時から午後4ままでとなります。申告期限間近になりますと大変混雑しますのでお早めにお越しくださいなお平日お仕事等で来所できない場合は2月24日日曜日と3月3日日曜日に限って熊本市東区の日の国ハイツで相談を行っておりますのでご利用ください 阿蘇税務署の電話番号はになりますそして阿蘇市の住民税および国民健康保険税などの申告受付については浪野支所内巻支所市役所本庁の3箇所で行われます混雑を防ぐためそれぞれの日程で対象となる行政区に分かれています 指定日にお越しいただくことが難しい場合は、最寄りの日の午後にお越しいただきますようよろしくお願いします。詳しくは、広報阿蘇2月号をご覧くださいえ。申告期限間近になると大変混雑するということですので、皆さんも早めに申告を行いましょう。 え今回は平成30年分の確定申告について阿蘇税務署の穂賀さんに教えていただきました穂賀さんどうもありがとうございましたありがとうございました